はいじゃあ、えー、後半行きましょうか ね, ねはいじゃあ私にとってこれは何ですかって言うやついきたいと思いますはいじゃあおりょうさん行きましょうかはいじゃあスタートオープン 過ち。過ちうん自分にとって、お嬢さんにとって過ちとは何ですか語ってみましょう。よー、スタート。うーん、なんか私、さっきの話ともちょっとつながっていくんですけど、後半。あの私過ちを ないっていうふうにずっと考えてきてたんですよ。あのー、エンティック出会う前からね、こう誤間違いはなくって、全部それを考え方を変えていったときに、プラスに転換できていくはずだっていうふうに一生懸命やってきてて。ただこう 今思うに、それが全身中毒なんですよ。ずっと、そういう考え方のスタイルで、頑張ってきてて、だから何かあった時に、それをそのまま受け入れなくて、一生懸命考えちゃう。そこに疲れちゃう。はい。はい。じゃあ、質問タイム、スタート。 過ちはないって言いましたやまちは。おなんかにやま ち, ちはない。ないって無理やり思い込んで頑張ってきたい。頑張っていたの。無理やりか。それ過去形ですかいや今なんか、条件してて今もやってる。<笑> まずそこにないって思う、過ちはないって思うっていう飛行回路が、すごい瞬時にウルトラスピードで動くなって思って、今も。うん。そうなんだ。なんか過ちはないっていうこと自体は、 そんなに悪いことじゃないなと思うんですけど、それを無理やり思い込んでいるから苦しくなっちゃうんですかね。そう、疲れる。疲れちゃう。多分、一を裏付けたら全然いいことだしど、どの観点から見るかだけだと思うから、悪くないことではあるんだろうけど、 なんかその考えでで忙しくなっちゃうんですよそれを正しいっていう論理展開を探すためにずっと頭を使って探しまくるからなんか別にそれをやりたい時はやればいいけどやらなくていい時までそれやっちゃうもう自動で動き出すからそこにエネルギー使うことがすごい無 駄, 無駄だし疲れちゃうし。 それがずっとやってるから全然見せる。で、必要ないときはストップさせる。ストップが必要だなって思います、ねうんうん。うん。であああああああああああああああああいあああああああああああああああああああ 過ちがないっていう話と1、うん、が裏付けしている状態のいや、過ちはないんだっていう話と、うん、違いは何だと思いますかうーんと1があるときは1がないときは、もうさっき言ったように私が1人で勝手にやっているときで1があるときは、うん その周りの人とか、環境とかに貢献ができていくのかなーって。うん、令和通学カフェで w h t やったりしてるけど、うん、みんなの意見を融合させていくために、そのん、それを、過ちも、過ちじゃない方向の角度からの観点で意見出し合ったりとか、 この角度から見てるから、それが気になるねとか、こういろいろ討論したりとか、そういうのに使うことができるようになっていく、気があれば。こんな感じかな。表現うまくできてるか分かんない。うんうんうんうん、こちがある場合は融合できるんだ。ゴールというか。 融合できる前提。だから気持ちが楽というか。う ん, うん、うん。そうですね。う, んうん う, ううん、ちがないときは、もう、過ちはない。っうそっか。自分勝手だ。共有できない。共有する前提がそもそもない、ねうん、とか。うん。なるほど。ああ。だから、 疲れちゃうん、ね、自分しかいないし。うん。そうか。おとって過ちの反対って何なんですか過ちの反対は。過ちの反対。過ちの反対か。 パッと思ったのは正解って出てきたけど、でもなんか、正解だけじゃちょっと違う気が今してて、悩んでるんだけど、うんうん。あ、あれかも。過ちの反対は、単語、うまく単語で見つからないけど、なんか、まっちないイメージ。ん 誤ちは過ちは 罰, される罰なんだよね。うんうん。イメージ的には。だから、罰じゃないことが誤ちの反対。うーん。まるでは正しさではなく、罰じゃない。それ以外が誤ちじゃないことな。そうそ う, そうそうそう。別に正解ってものだけじゃなくて、罰じゃないものは全部含まれているイメージ。 うーんなるほどね。過ちってすごい局所的 な, 場所なんです、ね、そうそう、だから要は私は罰されないための仕方をめっちゃ働かせるっていう機械的条件反射がある。逆に罰でなければいいというところもあるんだね、じゃあ。<笑><笑>そうそうそう<笑> えー、うんなるほど。観点を罰されるのはでもいいんだよね自分。自分っていう存在が罰されなければ、罰されちゃうと困っちゃう、うんだよね。観点を罰されるのは別に本当だったらいいはずだよね。 観点は罰されてもいいんだ。一がちゃんと分かっているときはそれで分かっているときは疲<笑>えているときは、えー、じゃあくっついちゃうときが結構あるってことだ。くっついちゃってるときはやっちゃうよね。うんうん それをくっつけないようにすることがまずは大事なのかもしれないね、うん。本来自分の尊厳は既存されるものじゃないから、うん、それが錯覚しちゃうだろうね、うんうん。はい、じゃあちょっとお時間になりましたので、じゃあ改めて。 えー、おりさんにとって過ちとは何ですか過ちは、ただの観点です。おおはい。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい、じゃあ次、けいこさん行きましょう。はい。はい。じゃあ、よー い,、はいよい、スタート。 新年、はいいいん。はい、新年です。じゃあ、いこさんにとって新年とは何ですかようしと。新年。うん、タにとって新年。とても大事なものですね。 まあ、これを、これをもって、毎日過ごしているというか、生きているということになるのかなっていう感じですね。うん。私はですけど、でも人間にとって、 みんながその信念を持つことが大事かどうかは分からないですね。まあ、でも持つと自分らしく生きれるかなっていう感じはします。はい、以上です。はい、じゃあここから質問タイムです、よーい、スタート。なんで自分はだけど 他の人にとってはそうじゃないかもしれないって思ってますかうんなんかそれぞれでいいかなって思ったりするからですね信念を持つ持たないもその人の選択だからうん信念なくなんとなく生きててもそれはそれでいい その人にとってそれは良ければそれでいいかなとかけど私はやっぱりこう信念を持たずには、うん、自分らしく生きれないかなっていうのを感じているかなうん、まあこうありたいとかいうのうんうん<笑> 信念を持つ以外にも自分らしく生きる方法はありそうだっていうイメージがあるんですかね。うん、うね、ああ、その人にそれぞれに言っとってね。うん、うん、うん、そうそう。信念っていう道具以外で。うん。まあ、それを信念と呼ぶのか。 私の思う信念とその人の思う信念っていうのは同じじゃないでしょうから、うん、うんなんかちょっと言葉にとらわれてしまってるから、うん、信念は道具なんですか 道具道具っていう表現があったんですけどあそうね持つ持たないとかよく表現としてはありますよねうんまあ生き方という感じはしますけどうん選択可能なものなのか道具なんです、ね、道具っていうイメージがあー、うん、選択可能っていうことを言うとどそう、ね、ど道具って うん道具とも言えるような気もしますね。あそうなんですね。うん。じゃなんか後付けな感じなんですかそりゃその信念っていうのはその着うんうんうんいやどうなんでしょうねなんか信念とか言うとなんか意志に意志の感じがすごくするんですけど。 そうなると生まれてくるそのものもなんか意思あって生まれてきてるイメージが私の中にはあるのでどっちかというとこうエネルギー的なものは道具といってもエネルギーなのかなそうですね自分を突き動かすエネルギーなのかなまあそれが生き方になったり。 うん、エネルギーなんですね。なるほどなるほど。じゃあ例えば信念がある人とない人ってはどんな違いがあるんですか、うんうん 信念がある人とない人の違いうん。違いとかあるんですかねその人がそれで良ければいいわけなので、なんか私の中では違いって感じないんですけど、うん、私は信念を持ちたいっていうふうにか、まあ、それをエネルギーにしたいっていうふうに思ってはいますが、 そのも信念がない人はそれでいいと思ってればそれでいいかなっていうので違いはなんか感じてないんですけどへえー、じゃあそれにかぶせて信念を持っているコミュニティと信念を持ってないコミュニティの違いはどうですか、うんうんうん、そうですねそのやっぱり 現実にそのやりたいと思うものがこう具現化させられるのとまあないということになるとどうありたいもないということを思うと行き当たりばったりと言いますか流されるっていう感じはあるのでうん、まあ、その、ね、結果体としてはその現実を作れるありたいという現実を作れる人たちと まあ作れないというかもともとなければ存在もしないわけなのでまあ、それは求めてないならばないんじゃないかなという感じかな。うん、うんでそれが求めなきゃいけないというふうにこう思わない私がいるっていうかその人はそう思えばそれでいいのかなうんう感じかな。うんうん 今まで見たことな い, ないです、ね。なんかそこら辺の部分で自分でも。じゃあ逆にこう、全人類が持つべきだと思うものって、恵子さんの中で何かあるんですか持つべきうん。人類がうん。持つべきものうん。うん。うん。 そうですね。今、人類が持つべきものっていうのは、やっぱ人類として今あることの参加って言ったらいいのかな。喜びかなそれをたたえるとかの賛美歌の賛ですけど、 なんかそんなものが感じますね。た讃えることと信念の違いは何なんですか讃えることと信念。そうですね。自分がその信念をも持とうと思えば、持てる生き物であることの感謝。 みたいなものかなまあ結局それが人間ということになるんですかね人間に生まれてるっていうのはただ流されるんではなくて自分のその信念を持つとか持たないとかいうその意思決定ができる自分であるということ、うん、かな、うん なるほどはい、じゃあお時間になりましたので、じゃあ改めて、けイさんにとって信念とは何ですかうん。やはり、私は信念を持って生きていきたいと思う私なんだなっていうのを今再確認しました。う ん,、うん。はい、ありがとうございます。はい、じゃあよこさん行きましょう。 よこさんはいじゃあ用意スタートはいえー、根気根 気, 根 気, 根気はいじゃあよこさんにとって根気とは何ですか語ってみましょう用意スタートうーん 本気はうん粘 り, うん、ね、り<笑>粘るんですよね。な ん, うーんここにいたまはやっぱり自分がやりたいっていう強い思いと思いがないとダメなんですけどなん何でもいいいいやってダラダラじゃなくて。 でこれをやりたいっていうものを自分の中全うする<笑>その自分の気持ちの強さが本気かなと思いますね持続させることとうんなかなか難しいですけどはいだと思います。 じゃあ、質問タイムを用意したと。その根気って、ね、粘りっていうふうに先ほど表現されたと思うんですけど、これが、ヨ子コさんにとって優先度は結構高いですか人生のプライ、人生にとって粘りって、 今期かか、うん、どうですか高いですね、これがないと、これがないと、どうでもいい、うん、なんか成し遂げることってすごく大事ですよね。うんうん、このテストに合格しなきゃいけないとかっていうのが。 なんかしなければいけないっていう学生時代からのずっとそういう勉強の積み重ねとかやらないといけないからやるみたいなそういうのではなくなんだろう自分がやりたいから続けたいからやるみたいな根気、うん、それは自分を奮い立たせてくれるし。 自分を成長させてくれるものだと思うので、とても粘り粘れる粘ることって大事だなと思います。うん、根気。マスオさんが人生で一番粘って成し遂げたことは何ですか？え、何目標？今までその根気粘粘って成し遂げたこと。 あ今かな<笑><笑><笑>うーんあのー、そうですよね、若い時はもう試験に受からなきゃいけないっていうのは、普遍的なものだったので、もうそれが絶対条件だったから、落ちるはないみたいな気持ちで勉強したりしました、ね。 でもそういうのと今やってるのはちょっと違うなって思うんですよね。うん今やっぱり n ヌテックやり始めてなんかすごくわからないって何回も何回も思うんだけど思うんだけどなんかまたまた立ち直っていける<笑>周りの助けてもらいながらなんか。 すごくそのフォローしてもらいながら自分が少しずつ分かって い, いけてるっていう実感があった時はやっぱすごく嬉しいしそこが時間がかかろうが別に自分のこの気持ちが途絶えなければやっていけるんだなっていうそのそういう気持ちが自分で自分の中に芽生えてることがなんか嬉しいと思うとかうんだからとても。 今が大事かなと思ったりしますね。うん、根気、根気ですよね。じゃあその粘り根気の裏には、フォローとか、そういう支えっていうのがポイントにあるですね。ね今の話聞くと。あ、本んの うんあるんでしょうね、うん。そうだと思いますね。自分がやりたいっていうすごく重いですよね。なんか全てはやっぱりそういうそこがあるんじゃないかなと思いますね。どうでもいいことだったらすぐやめちゃう興味もわかないし、うん。確かに。うーん 何か、うん、いいなと楽しめてる自分がいるんだなっていう思い<笑><笑>、うん。そのどうでもいいことだったらあのね続けないって言ってたじゃないですか。じゃあ今ンテー使いながら つかもうとしていることって自分にとってどういうものなんですかうんどういうものかどういうものかうー、ん、んかね自分自分で自分をつめることができる どうい う, ものかうーん な, なん自分をさらけ出したくない部分ってものすごくいっぱいあるじゃないですかでもエヌテックってそこを掘り出していくじゃないですか<笑>自分のなんかの固定観念とかそういうのに日常なんかちょこちょこっと。 あ私こういうところあるとかって気づこう多分これをやってなければそういうの全く気づかないし気づこうとも思わないし嫌な面だから見たくないなって思うしそういうのをちょっとちょっとずつ気づいてこう表現できることがすごくああ言っちゃったとか思うけど別に言っちゃったからってみんな<笑>なんてこともないな。 <笑>うん、すごくそういう周りの人を気にしてこれ言っちゃいけないんだとか思ってたところが解放されていくとなんかやっぱり自分も楽になっていくしとても必要なんだなっては思います、うんうん、じゃあつかみたいのはそういう自由とか自由度とかそういうことですかそうですねうん もっとこう、開放したい、いると思いますうん、はい、はい、じゃあ、お時間になりましたので、じゃあ、横さんにとって、本気とは何でしょうか。うん、自分が楽しみながら、あることだと思います<笑>お。はい、ありがとうございます。 はい。じゃあ、ピルちゃん行きましょう。はい。用意スタート。スターもう、選択選。なんか似てるなぁ。はい。じゃあ、選択に、選択とは何でしょうか語ってみましょう。用意スタート。選択とは、選択とは、選択とは、 あ今ここ今ここだと思います。今ここっていうのは、その、そうだね。あのー、いろんな選択ができるなって思います。今ここの選択って。そしてそれは自分に与えられた最大の自由だなって思いますね。うん。何を選択今ここだけが自分が選択。 自分が選択できる最大の可能性だなって思いますねそこしかないむしろ自分の自由度っていうのは今ここしかないぐらいのでもそれが一番の人間であり価値というかあれだなと思いますはい じゃあ、ここからタタイム、うん、スタート<笑>なんかさっき情勢のカードがあって、うん、選択ってすごく今整理整頓みたいなテーマに、うん、私はに似通ってるなと思ったんだけど、うん、そういうカードを知っているピロは今何何が<笑>なんか。 ありうんいやみんなの話聞いててさあなんか限界に出会うっていうことも一つの選択なんだなって今思ってるところもあるんですよね限界に出会えることが可能性であり逆に限界を見ないっていう選択も実はあるんだなって思ってて問題は問題視しないでも問題あえて問題視するその問題発見をしている自分 未熟な自分、もうこれ自分の能力は絶対に無理っていう現実に突き立ててられている自分っていうのも、うん、あ選択なんだなと思いますよね。このコロナの時代に、世の中が大変な時代に心のね、コロナ、経済のコロナ来てますけど、いや本当にね、経済のコロナ感じてるんです、うん、僕。<笑>やばいって。うんうん、僕はそんなに感じたことなかったです。うぬ、ん、れ眉で。 経済のコロナって、うん、いや本当にあるんだみたいないや、やばいって今思うんですけど、こ<笑>れも、経済 の, のコロナ来てるけど、これも認識次第だなと思ってて、うんうん、うんなんかそう思ってます、今、選択ってそこに、どうそれを認識するかで全く違うなと思います。ですね。 うん思います。答えになってますなってますよそうえ。ピロさんはどんなふうに認識して、<笑>そっ経済の経済のコロナね<笑>あの、みんなの話聞いてて、本当に思うのが、いや、その限界見えるじゃん、やっぱり自分の未熟を見えるし、イメージないのもあるし。 できないと思うこともたくさんあるんですけど、で最終的そこでね NTEC 使わなかったら私できないで終わるんですけど、外を取り入れると瓶の鳥の外に出ると I can do it なんですよね。うんこの宇宙を作り出している自分はいや無理じゃない普通あんな動きね無秩序の動きで。<笑> 錯覚よく見出したって思いません<笑>で、宇宙作って銀河作って太陽系作ってっていう多様なものを存在作りながらもね、そのね、ゆ揄言ってたけど形、粒子1個、この形状記憶される粒子1個できるまでにどれだけのトライアンドエラーがあったのか、うん、あれ多分途中 で, で め, めげて諦めてたら多分、この宇宙は成り立ってなくって。 結局、その、作りたいって思った石があったから、融資1個はできてる。本当にその、ゼロから1を生み出す。このコロナ禍で経済、コロナのは、ポストコロナで経済が新しい動きに変わろうとしてるときに、この0から1を生み出すことができた企業、できた人間っていうのが、本当にこれからずっと続く、ね、ものじゃないただ、そう、生みの苦しみがあるだけであって、そこは。 それにチャレンジすることが、実はチャンス、ここで、ああ、私、もうコロナの時代にラメなできないんじゃんって思ったら、もうそこで試合終了で、うんうんうんうん。うん、でも、それとて、ようなく時代がそうなってるから、そこに必ず移行しないといけないという時代の圧縮が来てるので。 そそそうそうそう私だけそんなポストコロナじゃない時代に行きたいんだなんて言っても<笑>私お侍さんで生きるっていう人 い, ないじゃないですかこの時代に私ちょんまげつけて人をバサバッサ切りたいっていう人偉大度と同じような感じで本当にその時代が変わっていくんだからこの時代に向かい合とと対決していくことってすごく大事なんだなって私は思ってます、うん それに向かうメンタルを作るのは1しかないなと思いますね。うん。この私、この小さな体で、この存在がどうやって一人立ち向かうなんて絶対にこんな<笑>無理じゃないみたいな<笑>。今までの個人主義の資本主義でなんとかね、人を共通してパイを奪い合って、人よりもねよ、より良いサービス、人よりも人よりもってこう、個人に競ってきた時代で、稼げた時代はもう終わってて、実は。 どれだけ人と連携して、どれだけビジョンを共有して、どれだけコミュニティを持っているのか、うんうんうん、多分そこの勝負に変わってるから、うん、それをやっていくしかないんだろうなって、それは業界主ですよね、医療業界だってそうだし、IT 業界だってそうだし、教育経済、教育業界だってそうだし、どの業界でもその1プラス5じゃないけど、コミュニティを作っていくことで、そのコミュニティがどんなコミュニティなのかによって、 多分、情報だったり、関係性によって、外の、なんだろう、大変なものをどんどんこう浄化できるものになっていくのかなと思います、ね。破壊していくのではなく、浄化していく組織が、これから残っていくんじゃないかなって思ってますから、これ作んなきゃと、まだないから、作んなきゃみたいな<笑>。この作るものをゼロから1に成功した企業が残るんじゃないかなって私は思ってます。ただ、これは大変なことなので、 心がすぐ折れそうになるけど<笑><笑>でもやらなきゃいけないんだなってちょっと腹少しずつ経済のコロナの影響を受けて腹くくりつつあります、えー、そう経済のコロナをね突破していく新しい企業を作っていく上で なんか、モデルにしてるような企業ってあったりするんですかモデルにする企業 ?NR ぐらいしかまだ思い浮かばない。<笑>そうだっ<笑>分かる。それぐらい、それを力強くて、論理的に提唱している人たちは、まあまた、私のリサーチ力弱いせいか、紹介してほしいぐらいです、なんか、ね中なの。抽象的な話が深いからね、分かんないですね。<笑> 個人的には AWS が好きですけどね。ああ、AWS ね。うん、あ, ー そ, あそれは、サーバーの世界ではそうですけどね。うん、はい。よかった。答えになったかしら大丈夫<笑><笑>はい。じゃあ、えー、じゃあ、ピロさんにとって改めて選択とは何です か, ですか 今ここの無限の可能性だと思ってます。はい。あ, あ、りがとうございます。<音楽>はい。じゃあ、最後、ですね。はい。明瞭さ。明瞭さ。はい。明瞭さとは何ですか用意さと。 明瞭さ。明瞭さ。明瞭さって聞いてパッと思い浮かんだのは境界線ですね。ディテールっていうか。境界線がはっきり認識できるかどうか、認識させることができるかどうかっていう、そんな感じはしますね。はい。でそれを描くためにストーリーで語ったりとか、 なんかシチュエーションを持ってきたりとかまあするんでしょうけど<笑>明瞭さそうですねそれを描くためにも、まあ、いろんなトライアンドエラーが必要だなって思うしとにかく外からやっぱ自分の知ってる世界の外からどんどん引っ張ってこないといけないなとは思っています。 はい、じゃあ質問タイム、用意スタート。えー、明瞭さ。瞭さっていうのはどれぐらい重要なものですか明瞭さの重要性。うん まあ、そうですね。例えば、マイエルテックもそうですけど、なんか学んだとして、それを単なる知識のレベルで明確にわたった分かったとしても、その日常生活に落とし込むとか、関係性に落とし込むことができなければ、現実には反映できないんですよね。という時に 明瞭さって何かっていうと、なんか、頭の中の次元から、現実の関係性の次元に、こう、超えていける、ある部分、部分が、世界の、だから別の部分の中に移動できる、なんかパスポートみたいなのが、明瞭さなのかなって、思います。 うん、普通行手形みたいな<笑>うん。うん。そうですね、まあ。明瞭さがないと、結構は知識の世界の中だけでとどまってしまう、うん。その世界には、その外の世界には、やっぱいけないなと思いますね。うん。うーん あの明瞭さがあると、でくると部分が部分に変わるんですか部分から部分への移動ができるっていう、そんな感じします。ジャンルを超えられるとか、うん、あとは、今、イメージしているような世界から具現化できるような世界に移動できるとか。 なんか自分だけが知ってる世界から相手、相 手, が相手にコピーができるとか。んかそんな感じ。う, ん, うん。なんか次元が変わるってことですか、じゃあ、それは。うんうん、そうですね。うん、そうそうそう。ね。うん。へえー、うん、そうね。 なるほど。明瞭さが。を生み出すには。が大事だと思う。あ、も、ね、明瞭さを生み出すには。それこそやっぱり。観点、複数の観点が必要で。方ほ法うほう。 なんて言ったらいいんだろう観点の並列もそうなんですけど並列<笑>観点の重複重複、うん、もう必要だなって思いますねなんか例えばそう自分が今見てるその明瞭さっていう 単語一つも、例えばじゃあ限界突破の意思っていう観点から明瞭さって表現したらどうなるんだろうって言うとじゃあ明瞭さは何をストップして何をスタートさせる言葉なんだろうって考えたりするんですけどじゃあそれが力力っていう観点でじゃあ明瞭さっていう単語を 解析するるとどうなるんだろうっていうとやっぱ何かを引っ張ろうとか何かをこう開けさせようとかうんだか積力となんだったっけそう引っ張りをと反発させようってうなん何かそういう統合作用の力っていうのがこの明瞭さの中でどう表現できるんだろうとか。 そんなふうに考えることができたりするので、一つの観点だけで見る単語の世界だけじゃなくて、なんか複数の観点から見れることによって、そうそう、また明瞭さっていうものが、ディテールがはっきりしてくるっていうか、境界線が。うん なるほどね。そう。一つの観点じゃ二度はされないってことですね。うんうんうんうん。そうですね。そうそう。なんかそれが脳みその面白さでもあるなとは感じていて。うん。そう。一つの観点から見る世界と、 また別の観点から見る世界は景色が変わるしまたそれを重ね合わせるとまたちょっと全然二次元の世界が三次元とかっていう風な味わいを持つような世界に変わってきたりとかするなんか景色がもうどんな観点を選択するのかによってゴロゴロゴロゴロ変わっていけるっていうこれは ノーミスの面白さななっていいうのは感じていますねなんかそういう部分観点一つ一つを超えさせてくれるもの一つの観点だけでとどまらせないようにさせてくれるものが明瞭さなのかなと思いますね。 はい、じゃあ、お時間になったので、えー、はい、じゃあ、明瞭さとは、<笑>えー、そうですね、<笑>まあ、さっき言いましたけど、部分にとどまらないようにさせてくれるパスポートみたいなものですね、明瞭さ。はい、います大事はい、じゃあ、ここから、えー、あ えー、とインフォメーションと写真を撮ってその後ちょっと雑談、えー、しましょう。は